まずいこれは積んだー地下だみんなごめん三人とも遠いなゴスフェ離れてくれるかな 痛すぎて頭真っ白になったえー、何も見えないよあなんか変わったけどおかしい僕がいた。 誰かに救助してもらったけど手と頭しか見えないこの後一時このままで空中を泳ぐスミスきっと治療もできないもがくこともできないある程度したらキラーさんに切られて担がれてその後ようやく視野が回復スミスの異常に気づいたキラーさんによって救われるゴスペさんありがとうございますバグで買っても俺は嬉しくねえからな 神様仏様ゴスペ様。いいって気にすんな。僕のこの気持ちどうやって伝えればいいんですかなんだこいつ気持ち悪いな。助ける相手間違えたかもしれん。ああ、ゴスペ様。僕を好きにしてこなんていらねーよけど一回だけ掴んどくぜ大瀬のままに あのゴスペ様、キャッチのアーカイブとか残ってないですかどうぞおつかみになってください。もういいから早く開けろ。ほんと何度お礼を言っても、足りません。もういいって。ゴスペさーん。あなたでこそ。ほんとに釣らなくていいの早く開けろ。殴っていただいてありがたき幸せ。